こんにちは桜が足から来ましたジクジクジクジプラスヤンングマンのの部桜の舞ですただいまから演舞します「いやさか秋田」は私たちの新曲でございますそして今日が2回目の発表なのでねみんなちょっと緊張しておりますでそれからその旗を見ていただきますかこれはね私たちの手作りなんですでね「はたはた秋田名物旗盛森はたはた」旗旗といってね ハタハタがちょっとわからんかったもんですからググりましてねそしたらこんなかわいい魚になりました合<笑>ってますか ね, <笑>ね心を込めて演舞しますので応援よろしくお願いいたしますまたみんなが振るのがル子でございますルコ振って私が振るのがおしゃもじでございますはいではそれでは参ります踊り子会場のお客様に礼 よろしくお願いします半ばんみんないんないけどいやさかきと